さあ皆さんこんにちは、えー、ダイアログフォーピープルのフォトジャーナリストの安田夏樹ですええー、そして私早稲田大学韓国学研究所のキム・ギョンムクですはい今回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします さああのこのシリーズ早稲田大学韓国学研究所そして私たちダイアログ g for People 共催で進めてまいりましたカルチャーから知る朝鮮半島のことこの動画配信を通して朝鮮半島の人々あるいはカルチャーのことをもっと心の距離を縮めていこうということで文化カルチャーを切り口に動画配信を進めてきました特に今新型コロナウイルスの影響で朝鮮半島とそして日本の行き来が 物理的に難しくなっているということもあってますます文化を通しての心の交流というものが不可欠になってくるのではないかと感じています。 であのずいぶんいろんなシリーズを重ねてきましたけれども、えー、今回は第5回5回目ですね、もうということであっという間ですね、今回は映画ちょっと北朝鮮まで行ってくる県から見える人々の姿ということで、えー、映画を切り口に進めていきたいと考えております。 後ほどまた映画だったりその映画の中で描かれていることというのはそれぞれの方にお話を伺っていきたいと思っているんですけれどもいわゆる帰国事業というものを通して北朝鮮に渡ったお姉さまと58年ぶりに再会を果たす妹の林恵子さんそして息子の林正義さんが包丁する過程を追ったドキュメンタリーです。 今回は実際に現地を訪れて何を感じたのかということを映画の主人公と言っていいですよね林恵子さん、そして同行された次男の正義さん、そしてこの映画の監督を務められた島田陽馬監督、このお三方を迎えて進めていきたいと思いままますすすどうぞよよよろろろししししししくくくおおお願願願いいいいいいたたた、はい、改めてます。 あの冒頭で少し、本当にこう概要だけ私からお話をしていきましたけれども、改めて今回、このシリーズの中で取り組んでいく映画、ちょっと北朝鮮まで行ってくる件、どういったことを描かれている映画なのか、そしてあの撮影しようというふうになったきっかけはどういったことだったのかということ、まず島田監督から伺いますでしょうか。 あ、はい、わかりました。あの今回本当にお招きいただいてありがとうございます。あの監督を今回務めました島田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、あの今ご紹介いただいた映画ですね。あの今まあこの中ではあるんですが、あの予想以上にお客さんに来ていただいて、うん、え、あの大変ありがたく思ってます。そうですね。あの皮切りが東京都東中野にあるポレポレ東中野という映画館。そうですね。 ええ、ですよね、はい、私もあの実はあのトークであのご一緒させていただきましたけれども、ええ、連日、満席が続きっていう行、ええ、木さんが行かれた日もかなり座席埋まっ私も日曜日9月の日曜日にお伺いしましたけれども満席でした、うんまあ、続々と反響が集まってきているということで、ええ、あのその反響自体もまた伺いたいと思うんですけれども、ええ、改めてその映画はどういうものなのかということを伺いますか。ええええ そうですね。あのー、ま、あ。 ものすごく簡単に言うとです、ねあのまあ、日本と北朝鮮にその58年間、行き分かれたままになっていたあの林恵子さんあの中、中本愛子さんの姉妹があの、まあ、再会するという物語なんですけども、あのこれあの、まあ、決して再会して終わりというわけではなくて、うん、えあの帰国してからその恵子さんたちがその日本で取られる行動とか、あのそれに対するその周囲、日本社会の反応とか。あのまあ そういうものも描いてまして、あのまあ、決してそのあってめでたし、めでたしの話では、えー、なくてですね、もう少しちょっとこう、重層的な話といいますか、もう少しちょっとこう、日本社会の 構造であったりとかえあの日本人妻を通してあの見えてくる今の社会のあり方みたいなのが見えてくるような作品に し,、まあ、したいと思って作らせていたただきました、うんはい、あのここで一旦画面共有をしてあの映画のチラシ皆さんから見えているでしょうか。 概要は今、島田監督からお話をいただいたと思うんですけれども、あのギャモクさんに改めてあの伺いたいと思うんですが、はい、あのそもそもあのお姉様である中本愛子さんが北朝鮮に渡るというふうになった帰国事業というものがありますよねで。どういった事業だったのかということを改めて伺えますか。はい、簡単に説明をさせていただきます。えー、1945年、日本の敗戦があ まあ、敗戦した時に朝鮮半島から来た日本にいた人々は200万人ぐらいいましたそして140万人が朝鮮半島に帰ったんですけど70万人が在日朝鮮人のスタートラインなんですねでこの在日朝鮮人の人々のほとんどの人々は朝鮮半島南部今の韓国出身の人々でありましたけれども南北が分断して北を支持する南を支持するっていう体制の競争がある中で 1959年から1984年まで、およそ9万3000人前後の方々が北朝鮮に帰国するっていう事業を帰国事業と呼びます。しかし、出身者、出身地の地域でいうと、京昌南道であったり、チェジュ島だったり、韓国、今の韓国の部分の人々なんですけれども、そういう意味で帰国とはいえ、実際、ふるさとは南にあったという若干の、まあ、 ねじれっていうのが一つありますでその9万3千人の方々の中におよそ6700から800人ぐらいの日本人妻と 国籍が日本と言ってもいい子ども未成年の子どもたちが一緒に朝鮮半島の北部の北朝鮮に渡ったっていう経緯があります。で韓国ではこの事業をかなり反対して北総事業という形であの反対してたんですけれども日本からしても北朝鮮側からしても国家の建設そして日本からすればまあ外国人が国に帰ってくれるっていうことで人道事業っていう名目ではありましたけれども実際まあ厄介者払いっていう ようなな側面もなきもきあらずだったということが一般的な理解であります、うん、そうですねあの京目さんがおっしゃった通りその時代背景をこう考えていくとあの特にこう差別だったりあるいはその搾取というものがこう重層的にあの降りかかってしまっている中であのいわゆる在日コリアンである方々にとってはあの例えば生活保護の 率が非常にこう高かったりですとか貧困率が高いというそういった社会背景もあったかと思います。あの私自身のあの祖父母もその時代を生きてきたのであの時苦労に立たされてどんなことを感じていただろうかということをあの考えながらこの映画を見させてもらったんですね。であの改めてあの島田さん この映画をそもそもじゃあ撮影しようというふうに思われたきっかけというのはどういったことだったんでしょう、ええええ、あのまず、ですねあの、まあ、このテーマ自体は実は同じテーマで45回ほどあの過去にあのテレビ番組で放送してきたことがありまして。うんえであのまあ もともとはもう少し遡りますと、あの映画にも登場したあのフォトジャーナリストの伊藤隆さんという方がですね、あの30年近くにわたってあの北朝鮮の取材を続けてらしてですね、あのまあ、私はあのそれを、まあ、4、5年ぐらい前からあのディレクターという立場であの、まあ、お手伝いするような形で、まあ、関わらせていただくようになってたんですけども、あのただあの実際、 まああの、これまでいくつかあの番組をあの放送する中でですね、あのまあ私自身がもあの演習をしたんですけども、やっぱりどうしてもそのテレビ的なストーリーとしてえ作ろうとすると、こうまあ悲劇の姉妹、58年ぶりの再会みたいな、どちらかというとそのシンプルといいますか、あのステレオタイプなあの描き方になってしまうことが これはもうそのいわゆるいわ別としてそのテレビメディアの宿命としてこう、まあ、最大公約数の人たちに届けるということもあって私自身がまあ編集でそういうふうな作り方をしたんですけども、あのー、実際、あのー、作っててですねもう少しその愛子さん北朝鮮にい る, いる愛子さんにしても日本の妹の恵子さんにしてもあの非常にもっとそのあの悲劇だけではくくれないこう喜怒哀楽に富んだ非常に豊かな 人生を、えー、歩んで、えーまあ、もちろん苦労もありながらですけどもあの歩んで出したり、えー、してましたのでもう少しその、うん、まあテレビドキュメンタリーであの削ぎ落としてしまった部分を足していったりしながらまあもう少しちょっとお二人の人生を立体的に描けないかなというような思いであの今回ちょっとあの追加取材もしながら映画化を させていたただきましたうんあのおっしゃった通り そ, のそれぞれのこう人間性だったりですとかあるいは実際に現地に渡航した時のこう温度感だったりですとか映画だからこそそこに厚みを持たせたりあるいはその立体的に描けたというところがあったんではないかなというふうに私も思うんですね。で改めてあの先ほど木さんがおっっしゃったように この帰国事業、まあ、帰国といってもおっしゃったように、もともとの出身地ではないけれども、朝鮮半島にこう帰っていくとい う, こう意味で の, その帰国ですね、その中でそのまあ妻として、ともにこう北へとこう渡っていった女性たちのうちの一人が、林恵子さんのお姉様である中本愛子さんだったということで。 あのここであの写真も見ますかねはいちょっとここであの写真をあの皆さんに見ていただいていますけれどもあのどうでしょう、えー、右に写っているのが恵子さんそして左に写っているのが愛子さんだと思うんですけれども恵子さんやっぱりそれぞれにあのこうして昔の写真ですけれども面影あると思うんですがこれ恵子さんが何歳ぐらいの時ですかね。 これは多分4 歳, 4歳前後かなと思いますね。4歳、3歳、三4歳ですね。うん、あのやっぱりこう、はい、はい。そうですね。あの目元にあのそれぞれの面影が残っているなというふうに思うんですけれども、うん、やっぱり、はい、か, かわいいですね。これ<笑>なんか可愛 い, い写真を撮ってもらったなと思ってますね。う あの、やっぱり年の離れたあの姉妹だったと思うんですけれども、で、あのご自身が幼い時に、あの、すでに愛子さんがあの渡航をするということになったわけですよね。うん、やっぱりあの共に過ごしたあの時間の記憶というのは、映画の中でもこう描かれていたと思うんですが、あると思うんですよね、うん。どんなことを改めて、あの、こうした写真をこうご覧になると思い出されますか。あの、この写真はなんか家族で撮ったって、だからちょっと。 記憶は残ってますけど、なんかもうあ、まあ記憶の中ではもう姉は近くにいなかったので、うん、あの、研磨隊で福岡にいたので、なかなか一緒にこう生活する記憶はないんですよね。うん、だから、写真だけ見て、いや、なんかこんなして、あの、しっかり撮っていただいてるっていうのが、なんか姉の、姉の思いは、 強いなぁと思ってですね当時は家族写真って難しい時代じゃ な, かないかなと思ったんですよね。全員で揃って撮る写真というのはですね。確かにだか、はい。だからすごく貴重な写真をよ撮っていたったなていうのは感心しますね、今ごろ、今。本当に おそらく、あの、まあ、それぞれ、その、例えば、愛子さんも働かれていたりですとか、あの、ええ、隣の県にいたりっていうことで、とても忙しく過ごされていて、なかなか一緒にいられる時間というのはなかったと思うんですけれど、その後、やはり、海を隔てて、あの物理的に、こう、会うということがかなわなくなっていくわけですよね。 これからこう映画をご覧になる方々もいらっしゃるので、ちょっとあまりこう詳細は語りすぎずにあの行きたいとは思うんですけれども、<笑>はい、ただやはり、あのどうしてもこう、まあ、手紙のやり取りをしているとあのいろんなこう思いがあの巡って、その後、やっぱり疎遠になってしまって、こう連絡が途絶えてしまう期間が続いてしまったということですよね。ええ、確かに あの、うん、やっぱりあの 年, 年が20歳も離れていると、うん、やっぱどうしてもなんか感覚的に兄弟という意味がないってやっぱお母さんみたいな存在ですよね。うん、だからなんか会えないのがまあ普段から会えてなかったのでまあそんなこうあれは気持ちはもうそんなにあの、まあ、思い出ってなかったですもんねあまり。うん なるほどあの正義さん、いかがでしょう、あの、はい、こうしてあの一緒にこの映画の中ではあのまあ、現地に北朝鮮に一緒にこう渡るわけなんですけれどもその前に、その恵子さんからあの愛子さんのお話を何かあの聞かれた記憶というのはありましたかそうですね映画の中でも語ってるんですけどもやっぱりあの自分たち5人兄弟でょで、ね、うだ、まあ、あのうっすらとこう、 もう認知はしてたんですね。弟とも話してても、うん、あなんか北朝鮮におばがいるって話は聞いてたよねっていう話はしててですね。で、その記憶としてもおぼろげなんですね。自分としてもですね。うん、で、その当時はやっぱり、ああ、あの怖い国にあのおばがいるんだっていう、なんかそういった強烈な気持ちだけは残ってたんですね。うん、なので、あの、 ずっとさして、まあ、家族もですね、こう、必死にみんなで働きながら頑張ってる中で、やっぱりその愛子おばさんのことだったり、北朝鮮のことを考えてたかって言われると、やっぱりこう、生活に追われて、あの、全く考えてなかったっていううなの、 いうところが事実っていうか正直なところですね。うん、あの実際にその渡航されたりですとかその愛子さんのその再会にこう同行するという前に本当にこうおぼろげにこう怖い国という印象を持っていったということがおそらく、はい、あのこうしたことを考える上でとても大切なあの鍵になってくる点だと思うんですよね、はい、で実際にそのまあ あの愛子さんのこう消息がいろんなこう縁が巡って分かっていって、ね、じゃあその再会をするためにこう。 実際に現地に渡ろうというふうになったときに、おそらくこう、うん、ご家族の中でもいろんなこう議論があったでしょうし、ケイコさんの中でもこういろんなこう葛藤があったと思うんですけれども、ケイコさん、改めてその渡航前のこう心境、映画の中でも少しあの語られていたと思うんですけれども、振り返ってみて、いかがですか、うん、ご家族の反対なんかがどんな言葉があったのかということも深めて、ますかああのまずはその北朝鮮に行けるということが、 まずもう不思議え、うん、どうして行 け, けるっていうようなところから始まったので、あのー、じゃあどうしようかってでも私の中ではもう聞いた時にはもう決まってたんですよ気持ちは。気持ちは行く行くもう会いたいっていうのがもう先に来たので、うんあのー、気持ちは固まってたんですよねその瞬間に。で、あのー、そしてそのじゃそれからじゃあお金お金どうしようかとか仕事はどのようにし休もうかとか。 で一番問題はその子どもたちがやっぱりいろんな面でこう話をしてやっぱりいろんな反対するものとまあ興味があって、ねまあ、行こうかということと、まあ、まあまあまあ頑張って行っておいでとかい う, ような意見がさまざまあってんそんな問題ごと大きなねそういったところに行ったらあと問題は、ね、簡単に考えちゃダメよってあと、えー、いろんな問題が起きたらどう責任持っていけるとか。 なんかそういったことを言われると、はたっとやっぱり、ああ、難しいかなとか、一瞬、ずっと、あのー、考えるっていうところがあったんですけど、うん、でも、どっちにしたももう気持ちの中に固まってたので、あのま あ, あの、行く方向で、私はもう行こうという気持ちがいろいろあったりして、いろんな環境が、まあ、偶然にもいろいろ変わってですねで、その一番反対してた、あのー、長男が賛成をしてくれて後、後押しをしてくれたんですよね。うん まあ、いろんな思いは映画の中にいろいろあってますけどあまり深く話できないのが残念ですけど。な<笑>るほどご長男があの まあ、賛成をしたということもそうですしあとやはりこう正義さんがこう一緒に来られたというのがあの私はあの映画を見ていてもこの度でとても大きなことだったんだろうなということも思ったんですね、うん、あの正義さん多分ご家族の中でもこういろんな議論がありでご自身の中でもおそらくあのいろんなこう大丈夫なのかなってい う, こう不安やっぱりこう知らないところに行くっていう時のこう不安ですよねがあったと思うんですけれども、はい、なぜやっぱりこう どうこうしようというふうに思ったのか、そのあたりはいかがですかまずやっぱり大きかったのは、ですねやっぱり58年ぶりにこう会えるとか、ですねその現実味がやっぱり島田さんの話も聞いたり、伊藤さんが撮られた映像とかも見ると、なんかどんどん現実味が、熱量がこう出てきたっていうか、ですねやっぱりそれの時間の経過とともに、やっぱり母も行きたい。 いうところで、あのなんか自然にですねいやもう本当に そ, そこは会うべきだっていうことは思ったんですね。と、うん、そこが一番思ったところとあとプラスですねやっぱり自分のこうあの小さい時は北朝鮮に対してこ怖い国かなっていうこともあったけれどもやっぱりこう家族がいる北朝鮮にこう興味関心がすごく爆発したっていうのが正直なところですね。 うんあの正義さんがあの先ほど来あの持ってあのおっしゃっているその漠然とこう怖い国って思ったあのことがあるってすごくこう大事なことだと思っていて私もこう自分自身のこう父親があの在日コリアンであるとい う, こうルーツを知るまであのこれはこう北南に限らずやはりこう隣国に対してあの まあ、ニュースの中でもこういろんなこうニュアンスで日本のニュースを伝えるわけですよね。こう中には、例えばその偏見だったりこう差別をこう助長するような報道なんかもあって、でもやっぱりそれに自然と流されてしまっていた自分っていたなというふうにあの振り返りました。なのでやっぱりその 日本にいながらやっぱりこう情報が断片的に入ってきてこう作られてきたものと実際にこう現地に行かれたこうギャップなんかもあると思うのでそのあたり伺っていきたいと思うんですけれども漁目さんどうでしょうあのお二方のこう渡航に至るまでの旬巡といいますか葛藤みたいなものって映画の中でもこう描かれていると思うんですが改めてあの聞かれてみていかがですか、はい、そうですねあのまずあの島田監督がこうやって映画化してくださったっていうことは。 在日コリアンが帰国事業をストーリー化するっていう例は、フィクションでもドキュメンタリーでも初めてではないと思いますが、日本人妻の形でこうやって映画化されたっていうのは、私が知る限りでは、もしかしたら初めてではないかっていうような気がして、それがすごく大きな意義をこの映画自体が持っているということだと思うんですね。で、あのそれが在日コリアンであろうが、日本人の家族であろうが、 その北朝鮮に家族がいるそして会いに行ってみるということは今のお話の中にもあったように かなりの葛藤があったと思います家族内の葛藤もあれば地域社会において周囲の目っていうこともまた気にせざるを得ないっていう空気感があっただろうでその上でやはり会ってみたいってい う, こう熱量がっていうお話がありましたけれどもその気持ちが何よりもとても素晴らしい自然といえば自然なんですけれどもその部分がやはりヒューマン物語だなっていうふうにあの感じたところでもありますのでこのアプローチっていうのが本当にあのとても意義深い 一つの事例なななんだろうううといいうふうに思いながら伺ってましたうんあのそのやっぱり熱量をどう形にしていくのかということがあの取り手としてあの問われてくるところだと思うんですけれども、えー、ただやっぱり島田さんのやはりこう、えー 私たちもこう海外に取材に行くとこういろんな政治体制の国があっていろんなこう制限がかかってくるということをあの経験したことがありますでどれぐらいこうまあ取材をしていいのだろうかどれぐらいやっぱりこう取れるんだろうかということだったりあの事前にこういろんなやっぱりこうあの島田さんご自身の中でもあの考えを巡らせていたところはあったと思うんですけれどいかがででしょう、えー、そうそすね、あのーまあ、まずですね、あのー、現場に行く前にさっきおっしゃってたように こうあのまあ、まずそもそもあの向こうに行くという決断を恵子、まあ、さんとパサさんがしたのは僕自身もすごく驚きだったんですけどもあの、まあ、そあのさっき恵子さん な, なんとなくあっさりおっしゃってましたが あ, の、まあ他のインタビューでは。 かなりやっぱりこう年が離れてる分非常に憧れの存在だったとあの愛子さんがですねあのまあ綺麗で頭も良くてっていうふうにおっしゃってましたけどあのでそれに関してあのまさにさっき玄北先生おっしゃってたみたいになかなか情報入ってこないので心に蓋をしてたというようなことをあのおっしゃってたんですね。うん、あの映画でではは使わななななかっっったんですけどどもももずっと気にはなりながらもあのどうせ情報も入ってこない あので出てくるのはまあ非常にこうイメージ的なあの、まあ、あの悪いイメージのまあ映像ばかりだとでそこでちょっとずっと心にふをしてたというふうにおっしゃってたのであの、まあ、実際行けるんですよというお話をした時にやっぱりもう恵子さんご自身がだいぶ気持ちが揺れ動いたといいますか、うんあのええ、あのそれをちょっと我々も感じたのであの、まあ、その辺ぜひ。 一緒に行きませんかというようなえー、形でちょっとまあお誘いはしたんですね、うんえー。なるほど。やっぱりこうずっとあの恵子さんの今のあの言葉を借りるとすれば蓋をしていたものを少しずつこう開けていく。で、あの姉妹のこう止まってしまったこう時間が少しずつまた時計の針が動いていく。あのそういったこう過程をこう記録されたんだなというふうに思うんですけれど、あの実際にあの今日はあのすでにあの先ほどねあの幼い頃の恵子さん さんとそしてあの若いこうの子愛子さんの写真を見ていただきましたけれども映画であのシーンの写真をいくつかあのお借りしましたので、はい、改めてあのここで見ていきたいと思います。まずこちらがこれはあの、えー、愛子さんに再会するまでのピョンヤンですよね。 うん、そう、そうですね、キムイルソン広場ですね、はい、で、恵子さんがアイパッを持って。普通の観光客のように撮影をしてるといる<笑><笑>お、覚えていらっしゃいますか、恵子さん。いや、もう、撮られていることは、もわかりませんでしたよ。<笑><笑>もうも、夢中、夢中で撮ってましたの、で。<笑>そうですよね、あのー、あの、あの、あの、あの。 なんとかここだけ見ると普通の観光地に行って iPad、ね、で写真撮ってるみたいななんかそんな感じが面白いなと思ってちょっと私が後ろから撮影をしてたんですけどもここの広場だったりですとかあとは、まあ、あの室内屋内プールだったりですとか えー、飲食店だったりいろんなまあ日常のこうシーンがここで入ってきますよね。ままずその降り立ちます初めてのこう北朝鮮ということでこのあのピョンヤンの街をお二方ご覧になったと思うんですけれどもあのどうでしょ う, こう特にこう印象的だったりこう逆にこう自分の今までこう持っていたイメージとのこうギャップで驚いたことなんかもあったと思うんですけれども恵子さん、ま、さ義さんいかがですかこう振り返ってみて。 いややっぱり、道の国という印象があるので、やっぱりもうワクワクしながらも緊張がとにかく大変で、一回目は。もう緊張、緊張で、で、まずはもう風景を見ながら、車の中から映したりなんかして、も, もの物珍しさは多分一緒と思うんですけど、とにかくみんなもうとにかく撮ってしまえというような、写真を撮ろうという感じの、感じでよく、いっぱい撮りましたよ。動画も撮ったし。うん であの特に興味があったのはその皆さんのあの人間人間模様うんどういった感じで皆さんこうねあの動いてその家族連れでどういったところでとかあとはどういった服装でとかやっぱそういったところは撮りましたよ ね, ねなんかだから本当物珍さでいっぱい撮りましたね。<笑>マサさんはいかかがですかこう印象的だった 一番最初のご印象ですね、はい、やっぱりそうですね、まあ、空港に降り立った時はまだ感じではなかったんですけどやっぱり平壌に入ってこう向こうの家族連れ の, あの姿を見たりとかですね川沿いでちょうどあの若いカップルが結婚式を挙げててそれをまあ自分たちも祝福して見させてもらったりですねいろんなやっぱりそこに北朝鮮に住む あの人たちの姿を見たときに、本当にこう、先ほど話した、こう、子供の時から描いてた、こう、怖い国北朝鮮っていうのが、こう、吹っ飛んだっていうかですねあの。そこは本当にそこの暮らしてる人たちを見ることによって、そこがすぐ気づけたっていうのは大きな、うん、あの、 経験だったですね。う ん, うん、うん。冷麺は美味しかったですか？私すごいあの映画を見てからずっと気になってたんですけれど、<笑>なんか結構有名なお店らしいですね。う<笑><あ><笑>そうなんですね。うんうん、なんかえっ。<笑>あ、そうですか。うん、なんかあの私はやっぱりこう冷麺っていうと私の夫が盛岡の出身ですので、うん、あの盛岡でこう食べる冷麺をこうどうしても一番最初にこう想像してしまうんですけれども、うんうんうん、どんな感じの食感なんでしょう。なかなか。 あのそう映画でこう食のこう味までは伝わってこないのが非常にこう<笑>もどかしいところですけれど<笑>なんか話は、ね、結構ですね、あの日本の盛岡冷麺だったり結構おいしく仕上がってると思うんですけどもやっぱり本場のピョンヤンはです、ね、結構こうあのしっかりもちもちしてるというかですね細いけどこうしっかりとあの歯ごたえがあって。 あの、食べ応えがあるっていうかですね。はい。ハムン、レーメンも食べたんですけど、はい。あの、ピョンヤンはそういった感じで、ハムンはですね、さらにこう、もちもちして、こう、噛み切るのに力がいるっていう、あの表現が正しいかなっていうぐらいですね、違いはあって、でもどちらもピョンヤンもハムンも、冷麺はとても、おいし、おいしかったです。あれ、たね。<笑> 私はなんかハサミででたんですよ長すぎてだからその 走, り走りすくってちょっと食べれな い, 食べれないのででで切りながら食べたんですあなるほど私はねどうでう地域によってはあのまた違うと思うんですけれどもあの私はあの神戸であの在日コリアンの方でピョンにあにルツがある。 あの方々があの開いているあの冷麺のお店があるんですね。で、そこはやっぱりこう長い面でお祝い事なんか、特にやっぱりこう子供の誕生日なんかの時に、こう長生きするように、あの川のようにこう長生きしますようにっていうことで願いを込めるというあの話を聞いたことがありました。あのよもさん、あのこのピョンヤのシーンで何かあの印象に残られているところっていうのはありますか。あのシーンもそうなんですけれども。 プロセスの中でこうどういうお気持ちだったのかなということを一つ伺ってみたいんですね。というのは、ピョンヤンに着いてから、けいこさんが愛子さんにお会いするまでに、若干の時間的なこうタームがあるように映画では伺いたんですけども、その時のこう早く会いたいのに、例えばいろいろとこう巡礼の地というところを表敬訪問をしないといけないというのが、 あの北朝鮮を訪問すると必ずあると思うんですけどもその時のこうときめきとちょっとした焦りっていうのがどうだったのかなっていうことをこう私は想像してみたっていうことと冷麺、まあの話においても平ョンヤン冷麺とかハム冷麺とかいろいろある中で、まあ、やはり食を通してそこには普通の人々がまた暮らしているんだっていうところをあの林さんたちが感じられたっていうことが、まあ、日本社会でどうやって伝わっていくのかっていうことが今後必要になるのかなっていうふうに思いながら伺ってました。 うんあのいかがでしょうあの、ピョンヤンのシーンから映画も始まっていくと思うんですけれども、その現地に実際に渡ってから、その時のこの早く再開したいけれど、でもやっぱりピョンヤンでもこう見たいものがあるという、こういろんなこう感情が混じっていたんじゃないかなと思うんですが、振り返ってみてみいかかがですか、うん、あの私はあのどっちかといったら、やっぱり地 方, の地方の風景とか、 やっぱ現地で生きているその愛子姉さん の, あの状況とかそれを知りたかったんですよねだからピョンヤンはまあ首都であるしあのまあ一応あの観光客のような感じのなんかちょっとあのまあさっきみたいに人の動きとかその状況を見てそして地方に行ったらどのように違うのかなとか。 それが一番興味があって、まあ、風景もあの向こうのハムの方も撮らせていただいたんですけど、うん、若干やっぱり違うとこがあったりとかですねなんかそれがすごく丸めてもう自分の目で見たのがなんかすごく良かったですよね。 うんなるほど、まあ、あのこれからそのンヤから半分、その愛子さんがあの生活をされているところまでこう移動していこうという過程になっていくと思うんですけれども、あの島田さんの撮影されていてのちょっと実感も伺ってみたいんですが、あの例えばその車の中から撮影しているシーンもありますし、こうやって街中とかお店に入るシーンなんかもあると思うんですけれども、そのどの程度、 るることはできるのか、えー、逆にこうどんなところであのここはちょっと控えてくださいというふうに言われるのか、えー、そのあたりはあの撮影されていていかがでしたかそうですね、あのー、まずはじめにその撮ってはいけないものとしてその軍人とか軍事施設ですとかあとはあの、まあ、工事現場とかあのそういうものはちょっといくつか指定はされるんですけども。あのーあとはあのー えー、と車から降りられる場所というのは非常に限られてますね。あのえあの平壌市内でしたら例えばこう金日成広場ですとかそして思想棟ですとかあの、まあ、あの車から降りてこう撮影できる場所というのがあの、まあまあ、いろいろちょっとこちらもリクエストして、まあ、向こうの方も、まあ、あの思ったより柔軟に対応して。 いや、いただいたりはしたんですけども、あの、やっぱりどうしても、その、行ける場所というのが、まず、あの、印象に限られていうのは、一つありまし た,、うん、た。ただ、あの、車の中からはですね、かなり自由に取れまして、あの、まあ、この後、そのハムに行って。 たりするんですけどもハムに行く間あの、まあ、普段そのいわゆるテレビニュースでは見ないような農道を歩いてる農家の方とかあの自転車乗ってる方とかですねあの牛舎引いてる人とか非常にこう素朴なあまり見ないようなあのピョンヤンではあまり見ないようなその素朴な風景とかなんかはありましたのであのそういったちょっと、まあ、なるべく自然なあの様子を撮りたいなと思ってたんで。あの 僕はなるべくそのあのハムまで、えー、ピョンヤンから大体いい車で5、6時間なんですけども、あのまあ、そのうち3、4時間ぐらいずっとこうファインダー覗きながら、ちょっと撮っていてです、ね、そのまあ、急に人が現れて、なんとなくこう自然な様子が撮れないかななんて思って撮ったりはしてたんですが。 あの、あまりにもちょっと長回ししてたので、向こうの人にはちょっといつまで撮ってるんですかみたいな感じでちょっと怪しまれたりはしました。しましたが、一応ちょっとその、こちらの意図をちゃんと伝えて、 ああのー、まあ、なるべくそのやっぱり日本で放送すると何でもかんもやっぱりどうしてもやらせだみたいなことをちょっと言われてしまうことが多かったものですからああのーまあそのまそ突然出くわす人も含めてですけどなるべく自然な仕草とか自然な様子を取りたいなと思ってあの長回ししているのでちょっと許してくれみたいなことを言ってちょっとまあ理解してもらったりと か, うんなんか そ, うそういうようなこうやり取りを続けてましたね。なるほど これも車から撮ったシーンですかね。ねこれはもうハムンに移動されて、はい、そうですね。ハムンの中心部の映像ですね、えー。やっぱりこういう何気ないあの街中のシーンがあのとても映画の中であの影になってくるものなのかなと思うんですけれども、ユモクさん改めてこういう車窓からのこうシーンだったりですとか、日常がこう曖昧見えるシーンというのはあの見ていていかがですか。 そうですねあのこういうシーンというのは最近で言えば韓国ドラマの中でも例えばの話「愛の不時着」でもこのようなこうシーンが出てくるので、えー、かつてはキム・イルソン親子の写真を見るだけでも写すだけでも韓国では法律に抵触するみたいな時代がありましたけども今では自然と触れるようになってきたっていう南北の関係、まあ、緊張と和解の繰り返しが 続いておりますが、そういう状況になってきました。他方、むしろ最近21世紀になってからは、日本の方でこうい う, こう北朝鮮の像に対して、えー、ある意味でこう、 疑い深い目線で見過ぎている部分っていうのが、逆にこう気になる部分っていうのがあるかもしれません。そういう意味でこう一つ一つの自転車にしても自動車にしても人々の姿にしても、あるいはあの社会主義的なこうプロパガンダ、あるいはいろんなメッセージのポスターとか広告っていうのをどのように読み取っていくのか、あるいはどのように受け入れていくのかっていうことが、今後私たちが相互理解して和解を模索していく。 上でとても大切なメッセージになっていくのではないかなというふうに思いながらこういうシーンが生活面においてとても大切だなということをおっしゃるとおりその、まあ、人々のこう生活もちろんその全てがあの撮影できるわけではないにしてもやはりどうしてもこうニュースの中ですとこう国と国とい う, こう大きな主語になってしまうのでやはりここで。あの あるいはその一人一人のこう声があるということがあの映画の一つの意義でもあるのかなというふうに思います。で、そらくあの恵子さんとしてはあの愛子さんが生活しているこう場そのものをこう見たいなとい う, こうご希望があったとは思うんですけれども。あの その自宅ではなくて、その雇用施設のようなところで、あの、今回は再開の場を設けますというふうに説明を、これは受けているシーンですかね。そうですね。うん、あの、やっぱりその再開するとなった時に、あのご自身としては生活の場を見てみたいなというお気持ちが強かったということですかね。当初は。もちろんですよね。うん、やっぱりその部屋の作りとか。 あと家族構成から見てそのどういった部屋の作りとかあとはやっぱりね生活感を見 た, 見たかったんですよねうやっぱりどういったふうな感じで料理を作るのかなとかあのだからその一日の中にのあれを部屋を通して説明、ね、聞きながらあの聞きたかったなというのは残念で仕方がないですねいけなかったのがうーん、うん、正義さんはこの時のやり取りあのご覧になってみていかがでしたか、はい そうですね自分もですね、この後とかにもしっかりお願いはしてみたんですけども、やっぱり皆さん言うのはやっぱり工事中だからっていうところの話で、なのでそれだけじゃ納得いかなかったので、家族だけでこう話す機会の時に、もう聞いたんですね、その辺もですね。ただやっぱりこう地域全体でこう、古いものはちょっと取り壊して、こう工事に入ってる、新しく。 あのしていっててててるっていう話は教えてくれてですね。で、そういったのがこう完成地域のこう建物も完成したら順次こうあの部屋が割り当ててこう進めるんだよっていうのは聞いてですねそこでまあ少しは納得したんですけどやっぱりあの暮らしのその現場に行きたいっていうのは今も強くあるのでやっぱり3回目に行った時はそこは本当に。 強くお願やするりこう暮らし の, その場そのものをこう見ることができなかったということは今おっしゃったようにこう心残りだったと思うんですけれどもやはりそれでもあの映画を見させてもらった一人としてこの58年ぶりのこう姉妹のこう再会のシーンっていうのはあの何度見てもやっぱりこう心があの揺さぶられる一瞬だなというふうにあの思います。あの実際にこうを から愛子さんがこう降りてきてで車いすに乗ってでお互いにこう歩み寄っていって再会をしたというのがあのみな今ご覧いただいているシーンですけれどもあのイコさん、この瞬間って本当にこう言葉にならない感情があのたくさん溢れてきたあの瞬間だったと思うんですけれども改めて振り返ってみていかがですかああの 結構ですね、あの、その、前の日は結構冷静に眠れたんですよね。ああ、そうなんですね。興奮することもなく。あの、それ前、島田さんからかなんか聞かれたんですけど、あの、いたって大丈夫っていうか、だったんですけど、あの、実際にこの、まあ、車見えて、やっぱりなんかほら、もう、結構もうありえないっていうことでしょ うん、まさか会えると思ってなかったので、やっぱり目の前にも今から降りてくるんだと思った瞬間に、一応一回後ろ振り、後ろを向いたんですよね、もう 見, 見れなくて。うん、で、露地、もうなんかもう抑えきれなくて、もう本当、もう抱き甘いから、もう私、ずっと泣きっぱなしで行動してましたね、実際に、うん。なんかなかかその辺の辺状況は あの案外、愛子姉さんの方が少し冷静だったのかなーって、やっぱり、そのやっぱりお姉さんっていう気品を出しててですね、うんあのだからなんか、その辺の思いが、もう本当、子供が抱っこねた感じの、なんか泣いたい、なんかちょっと気恥ずかしい思いをしたんですけど、うん、あれは本当にやっぱりああが、やっぱり泣くのは あ, のあれはすごいなっていう、自分ながら驚いてるんですよ。 はいいすすごい泣き方したなと思って、うん、あそうですねもうだって愛子さんのこう姿が見えた瞬間にこうって感極まっている感じがありましたよね。うん、うんあのこの時にあのお二人のこう再会ということはもちろんなんですけれどもあの愛子さんはあのお孫さんと一緒に来られていましたよね。うんうん、であの恵子さんはその正義さんと一緒だということであのご家族同士のこう初対面のこう場でもあって だと思うんですね、うん、改めてその正義さんはこの時のこうあの気持ちだったりこう、はい、感情って振り返ってみていかかがでしたかそうですねやっぱり一番印象に残ってたのがですねやっぱりこう、まあ、映画でも描かれてるんですけどすごくチャーミングなことを愛子おばさんがこう言うんですね最初はこう、うん、あの涙涙でこう2人は抱き合って大泣きを。 して下を向いてとかあの言葉を交わしてたっていうところですけどまあそこその後にはチャーミングなことをおっしゃっててなんかその、うん、それを見た時にですね自分も涙が引っ込んじゃってですねすごくその58年っていう時間がなんか帳消しになるぐらいあのうわっ島へに戻ってるなっていう印象だったんですね。うん、あのそこが本当に今でももとても 強烈にに記憶に残ってますしとてもこうあの感動したし幸せな時間だったなっていうのは今も刻まれてますね。うん 確かにおっしゃるようにあのちょっとくすっとなるような小ちっちゃなこう冗談をこう、ね、<笑>愛子さんを挟み込んできますよねなんかそんなところにこう人間性が現れるなと思うんですけれどもあのギョンモクさんこのシーンおそらくこう映画をご覧になった方々あのそれぞれ忘れがたいシーンじゃないかなというふうに思うんですがいかがですか、はい、先ほどの正義さんのお話から少しつながってくるんですけども私も映画を見ながら本当に家で会えたら あるいは家で会いたかったっていう気持ちはすごくよく理解できるんですよね。でこ の, あのシチュエーションを映画でご覧になる方々はやはりどこかで疑い深い何かの演出が大きく影響してるんじゃないかっていうようなあの感情を抱かれても仕方ない部分であるかもしれません。あのもそれは私には 実, 実際のところは十分分からないんですけれどもでも日本人妻の方々の 暮らしをこうフォローされている、取材されている他のジャーナリストたちの記録とかを見る限り、あの必ずしもすごく劣悪な環境に住まれている方ばかりではないということを考えると、これにあの実際のこうご自宅の姿をまだ確認取れてないからといって、あまり過度の不安の想像力を働かせる必要ももしかしたらないかもしれないということが、ちょっと思いながら感じているところでもあります。それは愛子さんのその笑顔の表情、 そしてお孫さんやどこかピクニックに行ってですねいろんなあのこれは政治的な話これは政治的な話じゃないみたいなその会話の場面があったと思いますけれどもさまざまな表情を見る限りでも同じ人間がいてまたあの、まあ、もちろん豊かさっていう部分では日本の方が豊かであることは確かですけれども必ずしもですね 本当にこう生きることで精一杯だけの暮らしでしかないのかっていうとそうとも限らない場面やいろんな表情っていうのがこの映画を通してうかがえるっていうことが私のの印象ででもあありましたうんそうですねあの今、行目さんがおっしゃったように こ, うこの後あの街中をこを車で回っていって ででまあ、あの要所要所でこう車を降りたりですとかあとはあのご自宅にこうみんなで一緒に行けないっていうことがあるので、まあ、じゃあビーチに行って何でしょう、ね、こうシートを引いてちょっとしたこうバーベキューみたいなあのことをこうみんなで楽しもうかってい う, こうシーンがあったりあの限られたあの環境の中ですけれどもあのご家族の時間がこの後進んでいくことになります。であのおそらくあの島田さんの すごくこうたくさんのこうシーンでカメラを回されていてで映画の中でこう入れ込めたことあるいはそのもう入れ込みきれなかったけれどこう印象に残っていることっていうのもこうたくさんあると思うんですけれども振り返ってみていかがですか、ええ そうです、ね、あのー、ま あ, あの僕もちょっと相当しつこくですね逆の立場だったら嫌だろうなと思うぐらいカメラ回しましたので<笑>それをこうどういうふうに使っていくかというか、あのー、まああのー、僕と一緒にちょっと、あのー、編集をしていただいたあの前島さんという非常に優秀なあの編集マンのおかげもあってなんですが、あのーまあ、かなりちょっと悩ましいところはありまして。 えただちょっと心がけたのはですねなるべくそのいわゆるテレビ的な編集じゃない編集の仕方、うん、あのテレビですと例えばあのまあ あのこれちょっと冒頭の部分ですけど、あのーまあえー、初めにそのフォトジャーナリストの伊藤さんがあ日本人女性たちに会いに行く場面エレベーターの中乗り込むような場面ずっとちょっと長回しなんか使ってるんですがあれなんかも、あのーまあ、例えばそのテレビ的な編集ですと、まあ、車降りましたエレベーター乗り込みましたあ会いましたみたいな感じでポンポンポンとこう。まあ意味 あの短いシンプルな意味だけでつないでいくことが多いですけども、あのああいうまあエレベーターの長回しの場面、まあこれちょっと半分こう内容について触れちゃうことにはなるんですが、あのずっとこう乗ってるところで向こうの役人の人がカメラの方を見てちょっと気まずそうになんかニヤッて笑ったりするんですよね。<笑>はい、えー、ありましたね。なんかああいうところにちょっと素が出るのかなっていう、ね、そ, そ, そ, そ, そうなんですね。あのああいうこうたまたま知り合いと偶然 エレベーター乗り合わせて長時間いないあの一緒の狭い空間にいる、えー、ような状態だとちょっとなんとなく照れくさくせですねあんなふうにちょっと手れ笑いするなっていうのは恐<笑>らくバンコク共通の人間の振る舞いというか、うん、仕草なのかななんて思ったりもしまして、うん、あのなるべくちょっとあの、まあ、あの取材場所もせあの制限もあって限られてる分ですねなるべくちょっと、まあ、あの私自身もそんなに偉そうに言える立場 だったりその、えー、知識があるわけではないんですがなるべくその向こうの生の空気感を、まあ、伝えることで、まあ、向こうの人のなんとなくその人となりだったりとかあ仕草なんかちょっとわ分かって ええー、は、まあ、感じていただければなみたいな、あの編集はちょっと心がけたりはしましたね。なるほど、ああいう、やっぱりこう、細かな所作に、こう、いろんなこう、あの意図だったり、こうメッセージがあの監督なりにこう込められているのかなというふうにも思うんですけれども、はい、あの恵子さん、正義さんは、あの、おそらくあの映画の中でこう描かれているのって。 あの本当にこう大切なシーンそれぞれだと思うんですけれども一方でやっぱりここに入れ込みきれなかったこうシーンの中であの印象に残っていることってそれぞれにあるんじゃないかなというふうに思うんですが振り返ってみていかかがですかうん、あのー、もうとにかく島田さん の,、ね、あの行動っていうのはもう本当に感心することばかりでうあのようこんなところ取り入れて映画にしてるなとか。<笑> あとはもう一つ、逆に言えば、いやー、ここはちょっと移してほしいって言ったところもあったんですよ。はい で,、はいであの、それはなんか、やっぱりほら、1回目行った時ときと、2回目行ったときとの緊張感がちょっと2回目はほぐれて、あの日本人妻の方も、やっぱりすごくほぐれて、あのあの本当に日常的な動きがかいま見るとかいっぱいあったんですよね。うん1回目は も, もちろんお互いに緊張してますので。 で、二回目、その、二回目、そのビーチの方に行くときに、その日本人妻の方も一緒に同席してですね、車の中で。で、あの、せっかくの、たまたま私の隣にいますの、日本人妻の方が座られて、うん、で、もう、常にもう本当明るく、笑いが出るぐらいしてまして、自分の我が家の家の状況、家の作りとか、まあ、いろいろ質問したりしたので、もう、ちゃんと的確に教えていただいて、 すごく笑顔はね1回目と違っても満面の笑顔いっぱい出たんですよあ、まあ。ここはちょっと落として落としてって私はせっかくこうやってね一生懸命ほ ぐ, りほぐして楽しくやってるのに島田さん気がついて早くここを落としてって言いたくなるぐらい<笑>でもそこはちょっとあのたまたま、まあ、あの島田さん島田さんの実のところを取っておられたりはしたと思うんですけどやっぱそういったところの、あのー、持っていく方が、あのー こう、すごい、こういったところ、こうやって取り入れてやってるんだなと思ったら、すごくなんかもう、やっぱり島田さんの、この、持ってく方、自然体を取られてるのがすごくよくてですね。で、影ではそんなして、いやー、もうちょっとこういうとこ、ちょっと欲しいな、っていうところは、その今の話でありましたね。<笑>今の、あの、声聞いて。 あの声を受けてしまった際いかがですかそ う, そうですねあのやっぱり明らかにですねあのまあ外国人なかなかそ の, あの外国人が入らない地域にあのまあ言ってみればあのまあ適正国の人間なわけですよねその朝鮮戦争まだ終わってませんからん言ってみればまだあの まあ、あの戦時下という認識であの彼らは過ごしてますし、あの認識というか、まあ、客観的な状況がそうなんですけども、あのそういう状況の中でその、まあ、いわゆる適正国に当たる人私みたいな人間がカメラぶら下げてい、えー、くと、それは相当初め、身構えるわけですよね、当然、何を聞かれるかあの、仮に同じ日本人だとしても、やっぱり非常にそういうあの取材を受けるということ自体は皆さん慣れていませんの で,、えー、で。それはやっぱりあの先ほども 申し上げたような感じでもうできるだけこうもうずっと長回ししてあのちょっとさっき恵子さんおっしゃってたようなちょっと自然なやり取りは取り残せ取りこぼしたりなんかしましたけどあのまあ狙ったりするように心がけたのとあとそのまあ当然そのカメラ回ってないところではさっき恵子さんおっしゃってたみたいなもうちょっとこうあの 大まな表情とか、柔らかい表情とかで、うん、あの、恵子さんとか、まさひさんと交流したりもされてましたんで、あのー、まあ、あの、その辺なんかは、あの、やっぱり、 あの伝えたたいとところだったかなとは思うんですねあの、うん、ど, どうしてもその北朝鮮という国を舞台にしていると、まあ、かなり日本で特殊な見方をされる国ですのであの、まあ、国家とそこに暮らしている人がもう半ば一体視されててですね、うん、えなんか そ, のそれこそ血が通っている人間がいないんじゃないかとかあの自分たちともう全然違う人間が暮らしているんじゃないかみたいなあの、えー、イメージを抱いている方がもう非常に多いんですけども、うん、あの実際それが の北朝鮮政府の政策を支持する支持しないとは全く別としてですねそこに本当に我々と同じような生身の人間が 普通に生きてるんだよっていうのはなんとなくちょっとあのところどころ垣間見えるような感じにしたいなと思いながらは撮ってましたねうん今 の, あのとてもあの大切な点だと思っていてその国家とその、まあ、人々をこうどうしてもこう大きな括りでこう一体し重ねがちだということからあの何かこう偏見だったりですとかあるいはその、まあ、何か日本の国内でもその在人口やコリアンに対するその差別というのはそういったところにこう端を発してしまうところっていうのはあると思うんですけれども、うん、やはりこう 実際に行ってこう人と人とがやっぱりこう血を通わせるとあのまた違った側面が見えてくると思うんですが正義さんはあの現地であのいろんな交流だったりですとかこういろんなこう街中をご覧になっておそらくあの映画にこう映り込みきれていないところでもこう印象に残っているところがたくさんあると思うんですよね。そそののあたりはいかかかがででですすうねでもあのあちょっと映っとてたのかなあのやっぱり 2回目の包丁をしたときですね、あの、大きな目的として、まあ、孫の関数ですね、長男の、あの、結婚式に参加したんですね。うんうん、で、その時に、やっぱり、あの、招待した愛好おばさんも、すごくずっと泣いて、本当に感謝の気持ちで、こう、この時間を過ごしてるんだな、というのも気づきましたし、何よりもですね、自分とか母のスピーチだったり、こう、 交流を結婚式の時間で交流する中で、そのカンスのまあ職場の方だったり、地域の方とか、70名近くあの入りきれないぐらい来ていただいたんですけど、その方たち一人一人のこう目線だったり表情もこちらとしてはあの見てたんですけど、本当にですね、こう、なんていうかな、冷たい目線がなくてですね、 なんかニコニコしてみんなも目尻が下がって、うん、本当に、あの、日本から来たこの二人を本当に心、あの、優しく迎え入れてくれるっていうのが本当に伝わった結婚式だったんですね。うん、なので、<笑>はい。そこがすごく感動したし、何よりやっぱりまた行きたいと思える、こう時間を過ごせたっていうのは、愛、う、子、ん、ばさんにもですね、日本の家族として、 ったこことともも大きなことですけども自分たちもそういう親族 の, あの朝鮮の親族の人たちとこう時間を過ごせたっていうのはとても良かった時間だったなって今振り返っても思いますね。 佐陽さんも前おっしゃってましたけどあの、まあ、買い物行った時に、まあ、たまたまあの、まあ、それ撮影はできないとこだったんですけどあのこう、はいまあ、店から出てきたらわーっとこうあの、ね、<笑>周りの人に取り囲まれたというかあの要はその非常に好奇心たっぷりな感じで皆さん近づいてきたみたいなことをおっしゃってたんですけどあの、まあ、私自身もそのあの別の現場ですが取材している時に。あの おそらくその、あの、そこのある施設の取材だったんですが、その、その施設の広報の人とかではない人がずっとくっついてきてですね、あの、なんかいろんなこと質問してくるんですよね。日本にもこういうものあるかとか、日本ではどういうふうに作ってるんだとか。あの でさっきあの正樹さんおっしゃってたその結婚式に参加されてた現地の方たちなんかもそうなんですけども、あのー、向こうの方は向こうの方で我々好奇心を持ってくれてるようなところがありまして、えー、私ちょっとその辺が一番あの感動したと言いますか、うんあのー、お互いあの好奇心を持つっていうのが多分一番あの人と人との距離を縮める上であの非常に大事なあの気持ちというか欲求というか。うん あのだと思いましたのであの向こうの人たちがあのあ自分たちにも興味を持ってくれているというのが、うん、ものすごくなんか今好奇心という言葉を使われましたけれどもその好奇心はこの映画に関心を持っているたくさんの日本のオーディエンスそして潜在的な方々も同じ状況だと思うんですね。で今いいいろろとと満席の状態ということで<笑> 映画がたくさんの人々に伝わるっていうことは、私たちはとてもこう嬉しいことなんですけれども、それはそれは国家の視点があって、一人一人の個々人の視点があって、政治的なメッセージがある場合と、政治的なメッセージをなるべく取り除いた人間物語っていう、こういくつかのこう軸っていうことで分けられると思います。私たちはこの映画をもう見てますし こういう意図をちゃんと分かっているから、あの監督や林さんたちがこういう形で映画をこう作られるっていうことはよく分かるんですけども、えっと満席になる会場の中にはいろいろな思惑でこう期待されてくる方もいたり、 あるいは期待外れの映画だったなっていうふうに思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないこの部分日本の中でのこう反響っていうことについてはもう島田さんそして林さんたちはどのように思われているのか率直にちょっと伺ってみたいです。うんあのあいいでですかかか私で、はいあのー、なん異常やっぱりこの実際になんか 結構反響が良かったなっていうのが正直な感想です。うん、でやっぱりあのー、ちょっと気恥ずかしい話ですけどその私と歌手の愛子姉さんの姉妹のなんかやり取りとかなんかすごく微妙にんかい面白おかしくなんか自然に話してるんだけど側から見たら面白いとかあの本当に58年ぶりにあったあの会ってんのに。 つい2、3年前にあったしまいのような、なんかそのそういったなんか感じの親しさっていうか、なんかあって、その特にしまいのあり方が良かったとか、あのー、なんか情景がなんかすごく面白かったとかですね、なんかあんまりい い, いい話をいっぱい聞くので、いやーこれ、これってすごいなーって、やっぱり影響がすごいなーって、私はまあ、別に自然体でやってるんだけどっていうような感じ。うんだかからそれでなんか いい反響だったのがすごく嬉しかったですね。ね、本当にこう58年ぶりなのかしらっていうこうやりとりのこう積み重ねがやっぱりそこに、うん、あの捉えられていたなというふうに私も思いましたね。うん、はい、正義さんはいかがですか。そうですね。あの映画でもあの映し出されてたんですけ ど, どうも、あのちょうどあの包丁2回すんでですね。やっぱり。<笑> 朝鮮の日本人妻の方だったり、荒井さんですね、残留日本人の方たちの思いをしっかりと受け止めて、まあ、帰国して、日本の家族の人たちに会いに行くっていう流れだったんですけども、やっぱりその映画にもあの映し出されてますけども、やっぱりそれぞれの家族の思いがあるっていうところで、自分たちも、あの 思いがある中で、やっぱり顔と名前を出してツイッターを始める。うん、あの、少しでも一人でも多くの方に知っていただくっていうためにツイッターをあの始めたんですけども、最初のツイッター始めた当初はですね、やっぱり自己責任論とか最近もですね、ジャーナリストの戦地に行くジャーナリストの方たちの話で取り出されてましたけども、その自己責任論っていうのは、やっぱりネットの 中でもツイッターでも言われて続けてたんですねで、うん、でもですね思ったあの自分もそういった誹謗中傷を覚悟した上でもやらせていただいたんですけども結構そんなにあの来ることはなくてですね、うん、あの映画の反響もそうですけどもあのプラスにこう捉えてくれる方がとても多くてですねで本当に寄り添っていただいてこう実際に自分たちのために行動して。 いただくっていう方もとても増えてですね、それがとても、うん、あの、決断して、大きく決断して、うん、こう行動に移して、よかったなっていう。 ところではありますね。うん、おっしゃる通りあの私もやっぱりこうそんなの自己責任じゃないかっていう言葉が次々にこうツイッター経由でこう届いていくというシーンが非常にこうまああの心に刻まれているシーンでもあるんですよね。どうしても日本の中ですとそれがあの自業自得であるかのようなこうニュアンスを持ってしまって、で、ね、そこでやっぱりこう、ね、人の<笑> 血の通っている人間がそこにいるんだっていうことをついついこう忘れがちになってしまう。でもやっぱりあの人を描くということにこう特にやっぱりこう島田さんがこう力点を置かれたからこそのこうまあ反響なのかなという気もするんですが、島田さんのところには何かあのどういった反響があの届いていますか。ええ そうですねあの、まず来てくださる方、ふ普段はです、ね、こういったミニシアターはあのシニア層の方が多いんですけども、であのもちろんあのシニア層の方も多くいらっしゃっていただいていて、ですねあの、それに加えてあの土日なんかは予想以上にその若い方、20代、30代の方が多いなというような印象を持ってまして、であのまあ、あの当然、その日朝の問題ですとか朝鮮半島の歴史に興味があるという方もいらっしゃれば、 あとはも う, もう単純にですねあの政治的な視点は脇に、まあ、置いておいてあの普遍的な人間ドラマあの家族のドラマとして、えー、見てくださるような方も多くてですね、えー、そ, その辺はあの 非常にまあいろんな見方があるんだなということであの私もいろいろ気づかされる、えー、ようなところがありますね。おそらくあの最初におっしゃってくださったそのなぜ映画にしたのかということにもこう通じれると思うんですけれどもあのこのシリーズやっぱりこうカルチャーとい う, こう切り口であの今回5回目でこう続けてきているんですね。でやはりこう人間を伝えたい そこにやっぱりこう血の通っている人間が生きているということを伝えたいという思いがこの映画にも込められていると思うんですけれど改めてその映画とい う, こうカルチャーだからこそこう発信できること描かれること描くことができることということ、えー、あのこの間島田さんもお考えになるところがあったんじゃないかなと思うんですがいかかがですか、えーえー、そうですすそうねあの今回ほどその映像で伝えられてよかったなと思うことは。 なかったですね<笑>、ええ、っていうのはあの初め申し上げたようにそのあの や, れやれること撮影できること取材できること限られてますのでそれをじゃあ文字情報で伝えよう。 というふうにした場合にあの情報量とした自体としては非常に少ないわけですね。ところがあのさっき申し上げたようなそのエレベーターの場面ですとかあのいろんな場面を向こうの空気感をなるべくその映像として伝えることでもともと映像の魅力自体がです、ねあのまあ、解釈の幅が広いことかなというふうに思ってもいるんですね。ここれはその、まあ、小説とととかあの他の文化全般にもも言えることだと思うんですけどもあの まあ、見た人がどういうふうに捉えるかっていうことの自由度が高くて、あの北朝鮮はあの先ほど申し上げたように、その取材の制限も多いですし、情報が少ないと、あのだから私自身も何かをこう偉そうにですねあの断定的に言うことができないもんですから、なるべくその長回しのカットを使ったりとかあの、そういう向こうの空気感を伝えるという意味では、その映像とか映画っていうのは非常にあの有効な手段だと思います。 たんじゃないかなというような気はしてますうん。はいあの実はあっという間にですねもうすぐ7時半でも<笑>あのいつまででもちょっとお話を聞いて痛くなってしまうぐらいのあの 皆さんそれぞれのこういうお話をしていただいたんですけれどもあの今やっぱりこう島田さんがおっしゃったことすごく大事だと思っていて何かをこう断定的にこう投げるということではなくて私にはこう世界はこう見えるあなたはどう思いますかっていうふうにこう投げかけるってあのすごくこう大事なことだと思うんですよね。であの特ににに私以前にあの正義さんとお話をした時に そのどんな方々にこうじゃあ投げかけたいかっていうことをあの考えたときにやはり次世代にあの届けたいんだっていうことをおっしゃってくださったと思うんですよねであの、はい、お二方からあの最後に伺えたらと思うんですけれどもあの特にそのこの映画を通してあの次世代にこうあの伝たいたいことってあのどういうことなのかっていうことをけこう桂子さん正ささんそれぞれあの伺えますか、あのー 私はあの今の現状、今の現状、日本人妻という方が今、いらっしゃるということをまず知っていただきたいというのが、あの一つのスタートなんですよね。だから、あのまあ、残念ながら私の周りには、そういった知ってる方が、まあ、ほぼあまりいなくて。 それって何ですかということの質問があって、それから帰国事業の話から持っていくんですよね。だから、もともとは無関心の方がまあ多いので、あのその、日本人妻が今現在、実際いらっしゃるんだっていうこ と, ところを、あのこの映画があって、すごく助かってるんですけど、皆様にも目に触れて、映画を見ていただいて、いや、今でもこういった方がいらっしゃるんだっていうところの、あの、状況が今後持っていってるので、 あとはもうその年齢別、もう信者の方がもうたくさんお目になって見ていただいていますけど、やっぱり次の世代に今後、どのように持っていくかっていうのは息子がいろいろから聞いてますので、あのそれを期待していまず知るという、やっぱり<笑>はいあのその扉を開いてくれるのが今回の映画ですよね、おそらく。えー、あの正義さんはいかがですか。 そうですねこの映画をきっかけに、1人でも多くの方に知っていただくっていうのが叶ってきてるかなという、あの実感としてはあるんですねで自分たちの世代、あと孫の世代だったりって考えたときにです、ね、自分としてはやっぱり朝鮮に家族がいる身としては、ですねやっぱり日朝国交正常化は、とても大きな枠組みとしては外せないあの枠組みになってくるっていうのは考えていてですね。うん でやっぱり政治家の方や日本政府、まあ、朝鮮側のほうもそうだと思うんですけども、やっぱり国と国との問題は、まあ、政治の外交の力でやっていただくというのは当然かと思うんですが、あのそこの時間軸ばっかしでとらわれることじゃなくて、ですねやっぱりこう人的交流だったり、人と人との交流っていうのはあのどういった。 時代においてもやっぱりとても意義があるしやっていくべきというのは自分はこの今回の事前 の, あの流れを通して強く実感しているところでもありますのでやっぱりそこを実現していくためにはですねあの若い世代の方にもこういう問題があるっていうことは知っていただいて少しでも理解が進んで興味関心につながってこう行動につながる。 こう、一助になれたらいいのかなっても思うので、自分がこう、知的好奇心でこう、行動できたように、あの、若い世代にもですね、こう、まず知っていただいて、興味関心からこう、朝鮮のことも知りたい、どんな国なんだろうっていうのを、こう、行動で、こう、動いていただけるような活動にしていきたいなとは思っています。 うんあの今、正義さんからその人と人との生きた交流をこう絶やさないとい う, こう投げかけもありましたけれども今日はあは本当にこう三方から大切な投げかけをたくさんいただきましたが京目さん、いかがでした か, 話聞かれて、はい、あの先ほどから次の世代に伝えたいそして次の世代が知ってほしいという言葉がありました。あまずは映画を見る チャンスを私も次の世代と日頃付き合ってますので増やしていきたいそして今日の動画をまた見ていただきたいその上で3人のゲストの方々と対話をする場を作ってみたいっていう具体的なビジョンが見えてきましたのでこれから数ヶ月の間にですねまた直接お会いして若い世代と声を伝えたり声を聞いたりっていう場を持っていただける形で努力したいと思いました。 うん、ありがとう。 いはい、やっぱりこれからのこう交流で、あのたくさんのこう輪が、あの今日木さんからもあの皆さんからもこう広がっていくと思うんですけれども、今あの政治と政治の関係ということだけにこうとどまらず、まあ新型コロナウイルスの影響で、あのいろんなこう国同士のこう交流が途絶えてしまっている状況だと思うんですよね。ね、この映画があの公開された時点では、あの国際郵便のこうやりとりもこうあの難しい、非常にこう難しいということで、あゆこさんが今あのどこでどうしていらっしゃるのかということ自。 自体ががつかかめないいいいい状況ととう の, があの続いているかと思いますあのそれでもやはりもう一度こう先ほどおっしゃったようにあの現地を訪れてあの再会を果たしたいというお気持ち非常にお二方もあの島田さんもおそらくあの強く持っていらっしゃると思うのであのこの動画配信はもちろんこの後の旅も あのぜひあの皆さんと一緒にこう見ていきたいなというふうに思います。あの今後ともまたぜひあのこれからのこともお話伺わせていただければと思います。今回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご, した ご, 視 ご, したご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。